こんにちは。つくば大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第9回期間。今回が、三角と円についてお話しします。では皆さん、なんか、あの、プログラミングチャレンジにおける期間問題は、よく、まあ、三角と円の関係を計算することが必要なんですね。で、そのために、えっ、ー、と、よくは、あの、理解しすべきなのは、なんかその、 線分と線分の間の角度ですね。あと線と線の間の角度です。では、それ、まずそれについてお話ししましょう。A と B と O の3つの点があると、その OA と OB の線分の間の角度を計算したいですね。それは、あとドット積で、えっ、ー、と、まあ、計算することができます。OA ドット積 OB が、 えっと、OA の長さかける OB の長さかける、えっと、テッタのコサイン。で、これを考えると、えっと、テッタを知りたい場合だと、アークコサインの、えっと、OA. 正規 OB 割り、OA の長さかける OB の長さです。ですね。これは、ま、その、セッター。 の角度の計算となります。で、これは関数にすると、まあ、こんな感じですね。まあ、ちなみに、この、あと、この角度が、えっと、radia になるんですね。0と 2×π の、のえっと、角度になります。では、えっと、a の点と o の点と b の点の、えっと、角度。まず、oa のベクタルが、えっと、o から a のベクタル。で、ob のベクタルは o から b のベクタルですね。 で、アークコスセンのが実は C++ のマスが、えっと、アーク コ, コサインが、えっと、入ってますので、アーク コ, コサインのドット席 OAOB 割、えっと、スクエアルートのノーム席、えっと、ノームスクエアルト o a るま、あと OA の長さかける o b の長さです。これでなんかその、あの、ま、えっと、角度を簡単に計算することができます。で、えっと、その角度の計算から、 ちょっと便利な関数を紹介したいと思います。これはなんか3つの点がある場合だと、と特になんかそのポリゴンのオーグリスムって、まあその三角のオーグリスムもそうなんですけど、この3つの点が、えっと、右回り、それとも逆あと左回り、つまり時計回りと、えっと、逆、その逆で判定する関数です。これはあと、レフトポイントとライトポイントと 強, と強制のポイント。 のえっと判定の関数です。まあ、つまり、P と Q のえっと定義される線を考えると、R がその線の右にあるか、それとも左にあるか、それとも線にあるかですねを判定したいです。では、PQ と PR のえっとベクタルを考えると、と PQ と, えっと PR のクロス積がえっとまあそのベクタルとなって、 で、そのベクタルがこの pq と pr のと、あと、あと、ペとペピディクロになります。ですね。で、えっと、その、このクロス積の、えっと、サイズによっては、っと、pq と pr が、えっと、時回りとその逆で鑑定することができます。クロス積が、のサイズが、えっと、プラスであれば、っと、pqr が、えっと、左回りですね。 クロス積が0であれば、PQ と Q と QR が共線で、クロス積が、えー、とマイナスであれば、PQR が右回りとなります。まあ、計算としてはこんな感じですね。クロス積が、えっ、ー、と、AX×BY-AY×BX ですね。で、えっ、ー、と、カウンタークロックワイズが、まあ、こういうの計算になって、クロックワイズがこの計算となります。 では、円についてをちょっと話 し, しましょう。円のデータ構造は二つの点です。えっと、C の, かその中心点 C と、その円のあとまあ半径 R となります。ですね。で、えー、っと、そのまあえっと円の定義が、 えっと、すべての xy、x-a の2乗、プラス x-b の2乗が、えっと、r の2乗より小さいですね。これを計算すると、まあ、ここはなんか、スクエアルートが入ってないということは気をつけてください。で、えっと、p が a の中に入っているかどうかをチェックするために、えっと、こう、この計算をすると、あの、整数だけでを計算することができます。 では、えっと、円の半径が r であれば、直径が 2×r。で、セクンフェレンスですね。円の周りの長さは 2×π×r。まあ皆さん、それはここから覚えてるでしょう。ですね。で、えっと、これは π が必要なんですけど、この π はど う, どうしますかですね。あの、課題には π を、えー、と定義されていることがあります。ですね。課題に π を定義されてない場合だと、 えっと、この関数、この、ここで計算することができます。2かけるアークコサインの負ロこれはま、π っていう使います。で、えっと、まあ、この真ん中の角度アルファがあれば、そのアークと計算したいですね。アークが r かけるアルファですね。または r かけるアルファ割り380。これはなんかディクリーであればですね。 で、セクタルがこの面積ですね。この π のスライスの面積です。これは α かけるあと半径の2乗割りですね。あとはコードも計算したいですね。これはよく、あのこの計算はよく課題に出てきます。コードが、えっ、ー、と、そのアークのあと点と点のと間の線分です。で、このコードを計算するために、あ、まずそのコードじゃなくて、このコードの p1 と p2。 と、この C。この3つで、えっ、ー、と、その後、あとこの角度をアルファを計算することができます。アルファと R を計算があれば、そのコードのサイズが P1P2 の、このコードの長さが 2×R×sin のアルファ割り2ですね。では、えっと、1 0 0と、あと円がどうやって P1 と P2 を計算できるのか。それをちょっと試してみてください。結構面白いあとチャレンジとなります。 で、p1, p2 と r を知ってると、あの、その線の中心部が、えっと、このページでてきます。このコードが p1 と p2 の点がしていて、で、えっと、その半径がしてます。じゃあ、その、っと、サークルのと中心点がどこにありますかですね。p1, p2 と半径。まあ、こんな感じで、まず、えっと、p1 と p2 の協力計算して、 ですね。で、そのデテミナントを計算すると、あのー、サークルを計算する。ちなみに、これはとても重要なこところは、あのデテミナント0より小さければ、えっ、ー、と、D1 と D2 が遠すぎて、あのー、R 半径の円が作ることができない。でも、これは0より大きければ、あと、H を、なんかその、この P1 ピンの中心から、えっ、ー、と、C までの距離を取ることはない。 まあ、これは、あと、まあ、その、三角の、あと、三角の話に行く前に、なんか、その、ど、どの課題が、プログラミングチャレンジでいるのかをちょっと説明します。例えば、ここだと、なんか、その、ミルク箱があって、ここに穴が開けて、あ、テータの角度にすると、どれぐらいミルクが、えっと、流すのかを計算してください。これは、まあ、このテータが、えっと、ここのテータと同じ。 ということで理解すると、あの、ここの L と、えっと、これの、H のこれの長さを計算することになります。ぜ自分でちょっと試してみてください。あと、なんか、この円の問題を説明すると、この Bounding Box の問題があります。Bounding Box ということが、なんかそのレギュラーのポリゴンがあって、<咳>で、そのレギュラーのポリゴンを、 あの、三つの点だけ教えてます。これはちょっとなんか、いいんでありますこの課題。この課題が面白いです。この課題のアイディアが入力で、えっと、三つの点が出てきます。三つの点が出てきます。で、その三つの点から、レギュラーポリゴンを計算して、で、そのレギュラーポリゴンを、えっと、 カーバスルの四角のサイズを計算してください。で、レギュラーのポリゴンが、まあ皆さん覚えてると思いますが、レギュラーのポリゴンがポリゴンで、そのポリゴンの辺がすべて同じサイズです。例えばこのポリゴンがすごいなんか絵が、すみません、絵がうま く, うまくないけど、これで描きますか。で、ダメだね。えっ、ー、と、ラインがフリードローイングじゃなくて、ラインか。 ラインができますか。そうか。まあ、これはなんかあまり綺麗じゃないんですけど、あの、8名のポリゴンの場合だと、レギュラーポリゴンがすべての8名が同じ長さです。で、この課題ですと、うんと、 3つの点だけがきます。でも3つの点が来ると、このポリゴンがレギュラーとしてますので、これを計算するために、まずこの3つの点を三角して、で、この三角の、えっと、なんていう、この三角の 外, 外接円ですね。 この三角の外接円が、えっと、このレギュラーポリゴンの全ての点をタッチしていますこれ。これは僕は。えっと、で、これを、なんかこの外接円を計算した後にこの<咳>、この点の全てを簡単に計算することができます。ですね。<咳> でこれを計算すると、まあ、このポリゴンの一番高い点と一番左点と一番下の点と一番右の点で、で こ, のこの三角を、この四角を計算することができました。 まあ面白いですね。つまり、えっ、ー、と、まあ、あの、内接円と外接円を、いろいろな、えっと、結構便利ですので、内接円と外接円の、えっと、計算方法を習うと大事です。で、それについてはこれから話したい、ね。まあ、まず、えっと、三角の基本的な計算なですけど、えっと、これはなんか三角の えっ、ー、と、不等積、不等積で皆さん知っていると思うんですが、a プラス b が c より大きい、い a プラス c が b より大きい、い b プラス c が a より大きい。いこの不等積であの3つの点が来て、その3つの点があと三角になるかどうかを早く判定することができます。ですね。で、えっ、ー、と、三角のペリメータが a プラス b プラス c、で、セミペリメータは p 割りに。なんでこれが重要かというと、あの、 まあ普通はえっと三角の面積はこれで b と h 割りなんですが h がわからないときだと h なしでえっと三角の面積を計算することができます h なしでの三角の面積が s×s-a×s-b×s-c のスクエアルトですですねこれでなんか a と b と c の長さだけで三角の面積を計算することができます では、これで内接円が計算することができます。内接円がと三角の中に一番大きい描ける、えー、となんか円となりま す, です、ね。内接円の半径が、えー、とその三角の、えー、と面積割り、えー、S ですね。で、面積割り S でなんかと内接円の、えー、と R で計算することができますので、 で、その R でなんか内接円の中心点を計算ができます。で、R と中心点で内接円が分かります。で、その中心点が、えー、っと、その三角の角度、えー、っと三角の角度を二つのあと半分にして、で、その線の、えー、っと交差点が、えー、っと内接円のっと中心点となります。では、えー、っと、これを計算するためですね。なんか三角の ABBCCA があれば、 あと内接円のあと面積がこうなります。で、点があとあ R のインですね<咳>。で、その点を計算するためはこ の, このためですね。えっと、三角の PHP2P3 があって、で、セントラルが中心点がお返しします。まずは PHP2P3 が共線であるかどうかをテストするんですね。 で、その後は、えっ、ー、と、このレーシを、なんかその P1、P1P2 と P2P3 の距離を計算して、で、その P が、えっ、ー、と、その、トランスレートして、その、2つの交差点を、えっ、ー、と、計算することができます。で、その L1 と L2 のインターセクトを計算して、このセントラルが、えっ、ー、と、内接円の交差点となります。まあ、同じ考え方で、えっ、ー、と、外接円の半径と、あと、中心点を計算することができます。 外接円の面積が ABC 割り 4×A です。で、えっと、外接円の半径がこの A 割り才の α、または B 割り才の β、または C 割り才の γ。これはなんか内接円の半径となります。で、その内接円の中心点を計算するには、えっと、まあ、あの、この心の半、えっと、バイセクションじゃなくて、 A と B の中心点を計算して、それでえっと B と C の中心点を計算して、で、このライトアングルのあとインターセクションを計算することが、外接への中心点を計算することができます。はい。まあ、それは皆さん、ぜひ、教科書のコードを見て、その計算方法をと覚えてください。では、このビデオがここまででした。 次回は、えーとまあ、ポリゴンについて説明します。